皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月14日、チームクエストに、大魔獣イーギュアが来てしまいました。これをスルーしても、チームレベル75になる日はほとんど変わりませんが、せっかくなので倒すことにしました。以前倒した時のタロットデッキがそのまま残っているので、その時と同じく占い師でいきます。サポート仲間は、魔物使いから魔剣士に、僧侶からデスマスターにそれぞれ変更しました。 あの時よりサポート仲間が強くなっているのでまあ余裕ですね基本戦略に変更はありません星の魔法陣で眠らせ月の魔法陣で幻惑状態にさせますそしてデスマスターと鎧の騎士に回復を任せ魔剣士で一気に削ります最初の1匹を倒せばほぼ勝利確定となります というような運営を8回くらい繰り返して、ようやく倒すことができました。初手で不意をつくことができるかどうかでほぼ決まる感じです。魔剣士の攻撃力が最強なので、魔物使いでやった時より戦闘時間が短くなってます。僧侶や天地雷鳴士のカカロンではなく、レスマスターを採用しているのは、半言の秘術が強いからですね。なんとか無事に倒せましたので、チーム大使に報告して、ミッション完了です。